今日はね、次元社でミシナ・ジュンが書いた記事、え草津長時コラボ、謝れない女たちの裏に肥大化した男女共同参画という記事について紹介します。下の概要欄にアドレス貼っとくので、そこからぜひ見てください。で、記事の趣旨としてはですね、えまあ、童話行政の不正っていうのをね、実はまあ共産党はその批判の急先方だったんです解放同盟とかまあ童話化でやってることなんかを批判してたんだけども、ところがですね、この童話からね、男女共同参画へというふうにこう取れ ドアシフトしてくるとですね、えー、それに対してはなんか共産党もえらい入れ込んでなんか同和行政の時と同じような腐敗をね、共産党自身が生んでしまってるんじゃないかっていうところなんですよねで今からねもう10年以上前の話なんですけども 全日本同和会がね、人権相談っていうのを神奈川県のとあるところでやってて、で、その相談についてね、まあ相談員の人に聞いてみたことがあるんですよ。いろいろとね。で、今ね、なんか人権相談って窓口もどこにあるのか、誰がやってるのかで、連絡先も教えてくれないんだけども、当時はですね、もう堂々と看板掲げてやってたんですよ。で、普通に相談員の人に話聞くこともできたんですよ。昔はもっとオープンだったんですよね。で、じゃあ人権相談って何やってるんだっていうとね、 えーまあ、今でも続いてるのかな、その同和関係の過失責任っていうのは神奈川県でもあって、でそれを踏み倒してる人が結構いるから、まあ、その改修について、まあ、行政と協力してやってるみたいなことを言ってましたね、じゃあ、それ以外、何があるかって言ったら、やっぱ人権相談って看板掲げてると、やっぱり住む場所とか、あとお金に困ってる人が来るんですよね。でするとやっぱり公営住宅そういういのは 斡旋したりだとか、あるいはあの生活保護の紹介ですね。そういうのをやってたんですね。でね、まあただそれでもね、生活保護を受けさせるっていうのは色々ね、手続きが面倒なんだけども、それでまあ、あれやこれややってたらですね、なんかその女の人で、その男女共同参画のね、部署に行ったらですね、なんかもうすんなりと通してくれたっていうような話が出て、 まあこれからはね、その童話会の人なんだけども、うちはまあ童話というふうには名乗ってるけども、まあこれからはね、いじめだとかね、それ男女共同参画だとかね、童話じゃないことをいろいろやっていくみたいなことを言ってたんだけども、まあその通りになってきてるんですよ、世の中は。で、その中でもやっぱりとりわけ男女共同参画だのね、LGBT だの、そういうことがですね、大変あの、世の中のトレンドになってるんだけども、 だけど、その、同話行政っていうね、まあ、ある意味、その、アイデンティティ政治ですよ。なんか、その、自分たちは弱者だって言って、それ、それで、なんか、政府に働きかけるような、まあ、そういう運動について、やっぱ、ものすごい批判、あの腐敗を生んで、それに対して、共産党は批判のし、戦先方だったのに、じゃあ、この男女共同参画、あと、アイヌ、LGBT という問題になると、まあ、共産党はどっぷり入れ込んで、 なんかすでになんか童話行政と同じような腐敗を生んでるんじゃないかっていうところなんですね。で、僕気になるのはね、やっぱ共産党がもう昔のことを忘れつつあるんじゃないかなと思うんですよね。で共産党系の童話団体って言ったらあの人権連なんですよね。あの人権連の集会ちょっと出てみたことがあるんだけども、まあ、僕があの最初に印象を受けたのは本当あの、 高齢者だな、ばっかりだなっていう。あの、ちょっと失礼かもしれないけど、なんかもう会場入った瞬間に、ちょっと老人の匂いというか、もう会場のその雰囲気がっていう感じで、もう全くもってこう若い人がいないっていう状況で。で、今、どんどんこの人権連のね、活動っていうのはもう各地で縮小していってるんですよ。神奈川県でももう機関士の発行は止まったし、あと茨城も確か機関士止まったのかな。だからもう高齢化でね、活動がね、あの、縮小されてしまって、 あの、昔に、その共産党は何をやってたのかっていうことをですね、もう覚えてる人っていうのはいなくなってる。だから、同和行政に関して共産党は追求したんだけども、まあいろいろ審査を舐めてきたんですね。で、住民監査請求なんかもね、共産党がやっぱ急戦法としてやってきたんだけども、やっぱなかなかね、この行政の壁っていう、この同和の壁にはま阻まれて、共産党はいろいろ悔しい思いをして、 来たはずなのに、なんかもうその過去の歴史というものをねえ、共産党忘れてしまって、特にまあ共産党の若手の人に伝わってないんでしょうね。それでこの男女共同参画で、なんか今度は共産党が解放同盟と同じようなことをやってしまってるんじゃないかっていうところなんですね。で、まあもうね、この童話行政とか人権とかそういうものに関して、その腐敗を批判するような団体っていうのはね、もういなくなってしまうんじゃないかと。唯一ね、 あの、共産党系の人権連が、その同和行政批判っていうのをね、まあかなり強烈にやってきたんだけども、まあそもそもね、そういう力がなくなってきてると思うんですよね。で、まあ自治体とか企業の方でね、その、この解放同盟とかそのあたりになんかちょっと嫌なことをされたとか、まあその、こう悪いことをやってるのを見つけたっていう場合は、まあ人権連、共産党に垂れ込むっていうのはやっぱ定番だったんだけども、もうね、そういう力というか、 あるいはまあ、力以前にも共産党がそういうことについて取り組めるような人材がいないで、若い人にそういう知識だとかね、過去の積み重ねたものが継承されないっていう状況になってるんじゃないかってところあると思うんで。 まあ、これからは、あの、自転車の時代でしょう。もう、あの、そのね、あの、童話、童話なんかも特にそうだし、こう、人権関係、人権屋さんのこう、怪しいことについて扱えるのはもううちぐらいしかなくなってくるんじゃないですかね。だからね、もうあの、共産党がもう、この低たらくになってきたら、もうね、あのー、自治体の職員さんとかね、企業の方とかね、あのー、ぜひね、あのー、そういう、あのー、 怪しい話は、この自転車に垂れ込んでください。もう、もう自転車しかいなくなるんじゃないかな、ね。もう録音物とかね、書類とかそういう証拠のあるものっていうのはね、ぜひ出していただければいいと思うんですよ。で、困るのはね、やっぱり、素性を明かさずにね、行ってくる人でね、あの、僕にはね、別にあの、伝えてもいいんですよ。あの、メールとかでね。あの、絶対そういうのには出さないんで、ただその、どこの誰かっていうことが分からないと、僕もあの、その、事実の確認がしようがないんでね。ということで皆さんね、あの、自転車よろしく お願いしますあのしぜひ下の概要欄、記事、お読みくださいませ。